平成29年11月17日、阿蘇市で平成29年度道路河川環境美化コンクールの表彰式が行われました。表彰式では、まず佐藤阿蘇市長が挨拶した後、奨励賞、加作、優秀賞、最優秀賞の順に表彰が行われました。 今年は市内の17地区から美化コンクールの参加があり、審査の結果、今年度の最優秀賞は、阿蘇市一宮町小籠森地区の小籠森花公園が選ばれ、代表の菅登さんに佐藤市長が最優秀賞の賞状を贈りました。最優秀賞を受賞した小籠森花公園は、 集落の近くを流れている黒川の両岸およそ1000メートルにコスモスを植え管理してきたもので、コスモスがきれいに咲いた模様がビデオで上映され、最優秀賞受賞を称えました。そして受賞者を代表してカンさんが、これからも環境美化と阿蘇にやってくる観光客のために頑張りますとお礼を述べました。最後に和田副市長が、 来年も多くの参加を待っていますと公表を行い、今年の道路河川環境美化コンクールの表彰式が終わりました。